今回の曲はでで、ね、会場の皆さんと一緒にらに楽しめればということでウェルブを用意してます。 あの男の二人がね一生懸命走るのでそれに合わせてねみんな立って立って立ってその方々 で, いいでウェーブしますんでぜひ行きますよじゃあ用意スタート！会場の皆様に祝福を頂戴いたしますお願いしますはいじゃあお礼準備をしてくださいお願いしますシングルマックもですね2029年からなかなか思うような活動ができず。 えー、二つの国よそこへ祭りをです、ね、経験しているメンバーが今日いるメンバーのうは大体4分の1とか5分の1しかおりません初めてのステージということでかなり緊張はしていますが元気いっぱい笑顔全開で踊りたいと思います踊り子をかぶ見ていただくお客様にレ イ, レイよろしくお願いしますそれではまいりましょう新ゲームやっね せの -oh -ok、まさかい 快快 見ていただくに参加していただいたお客さんに感謝ありがとうございました